では、今回は、画像の生成、総合実習です。総合実習の内容はですね、美しいと考える画像をプログラムで作り出す。従って、課題は B からーをのみでペアでやっていただいて OK ですが、ただ、ペアであっても、今回に限り、全く同じ絵ではないようにするという条件があっていてます。同じ図からね色が違うというのは、それで構わないので、それほど厳しい条件ではないと思います。 今回の目標としては次のことがあります。一つ目は、自分が生成したいと思う画像のために何が必要か。どういう図形を組み合わせていけば自分がやりたいことができるか。二つ目は、じゃあその考えた材料に対してですね、プログラムコードを実際に実現していく。その二つが必要ですね。以下ではまず、画像生成、こういうことをするために役立つかもしれない補足説明をします。その後で、ね、前回演習問題の解説をすると。 ということになりますでは、三角形やとった角形を塗るで。前回は円の中を塗りつぶすというのがありましたね。円の中ですから、R A、円の範囲があって、中心が x0,y0。で、半径がラド。そうするとですね、2の点 x、y について、この x, y が円の中にあるかどうかというのは x ひく0の距離の事情と y y 0まあ距離の事情が半径の事情以下であればこの点は中に入っている。そうじゃない場合は外です。ですから中に入っているものだけ全部を塗ればいいというふうにしてやっていましたね。それと同じ考え方でいいわけですけれども それでは、じゃあ、例えば、X 軸 Y 軸に平行な長方形とか正方形を塗る場合は、この X の範囲がこの X0 から X1 までの範囲内に入っていて、Y の値が Y0 から Y1 の範囲内に入っていれば、この方塗る。この方がむしろ、円よりは簡単だと言えますね。 ただ、これは平行だからいいんで、こう、斜めになっている場合はどうかということになるんですけども、斜めになっている場合は、えー、x0、y0、x1、y1。で、ある点が、この線のこっち側になるか、こっち側になるかっていうのを調べることができればいいんですね。 それはですね、いろんなあり方があるんですけども、ここでお質問しているのは、このベクトル、この1ベクトル A として、この XY という点までのベクトルを B とすると、A と B というベクトルの外積をとります。で外積をとって、これがプラスかマイナスかでどっち側にあるかがわかります。 これを使うことで、ね、じゃあ、この半平面のこっち側かどうかがわかるわけですね、えー。それを利用して、例えば三角形であれば、えー、三角形であれば三つの辺で囲まれてるわけですから、えー、この辺の上側、この辺の、えーあ、この辺の下側、この辺の上側とかいうふうに、三つの条件を組み合わせて、すべて成り立つ範囲が、 この三角形の中というふうにできるわけです。で実際に後で例題のコードが載っているので、それも見ていただきます。で次に、円はこれでよかったですけど、楕円はどうかということになりますね。で、楕円については、ね、楕円というのは円を吹き伸ばしたものだというふうに考えられますね。そこで、まずはこの XI 座標に、えー、軸が、えー、向いている。 長形が例えば yx の方を向いているとか、そういう場合は考えてみましょう。そうすると、えー、大円は円を引き伸ばしたって言いましたけども、えー、この半径1の単位円も考えてみる。そして、長形が3で単径が2だったら、えー、この x と y をこう、3分の1とか2分の1にすると、単位円の中に入るわけですね。ですから、この3分の じゃあ2分の y という点が単位に入っているかどうかという判断をすれば、こう3と2の長径の楕円の中に入っているということを調べることができます。で、えー、今のはこの座標にまっすぐな楕円でしたけども、じゃあこれは回転してたらどうなるか。 回転してたんですね、この回転している座標を、サインとコサインを使って、ぐるっと回して、この位置に正しい向きに直してから今の方法で判定することで、任意の傾いた楕円の中である形のを判定することができます。これも後の例題が出てきます。